せやです、うん、下地区よさこいよいちまつりがこうして一日限りの復 活, がすることでき復活をすることができたのも栃木県に再びよさこいで元気を取り戻そうという我々の思いに賛同してくださった多くのチームの皆様のおかげですこの場をお借りして栃木県を代表する1チームとして熱く 御礼申し上げますそれではご声援よろしくお願いします礼千夜の総武心意ハッ広がる you ご勢のお客様に感謝の礼ファイナリストナンバー8千夜の皆さんでしたありがとうございました